はい。四月の、はい、何日だ。今日は四月二十四日月曜日の朝の見回りです。はい。満身創痍です。ポニタン、私は大丈夫です。けど<笑>今日はこちくがあったんですよね。そうですね。うん。疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。私だけね通常出勤なんです。八時のポニタンたちは三時。三 時, 時だ。三時半ぐらい。 今日はあの部長と勝ち合ったわ部長ああはいはいまだ慣れないなそうあそこのいあのさ車入るとこさ狭すぎるからあー部長の車でかいからさね車が社員旅行被害かだねうんそうだねただ僕は 毎月毎月確実に会うからさ。あれだけど。私はレアキャラになってしまう。<笑>ね、はい、昨日遊んだバスケットボールが。風が。入ってます。だたいです。風が冷たい。体にくる。土曜日結構お客さん来た。めっちゃ来ましたよ。あ。通りで。き, きりなしに。おあつが通りで売り切れてると思う。 すごいね。出されてる。卵がある。ありがて。ありがたいです。はい、早速卵一個目。これはキャン。キャンっぽい。あ昨日鈴葉であろう卵をゲットしたよ。おお。あの、カムカムでもみたいな。<笑>ありがとうございます。あカムカムでも。確かに。うん。あのさ、カムカムでもはさ。 もう入れないよね入れないですねよねササハは多分後輩しないから ね, ね昨日外した外しておけば。うんよしありがとうございますどうですかファンレーターをいただいた感想はいや、もう嬉しくて<笑>私その日お休みだったんですけどにやけてたよね LINE を, を見ながら<笑>いや、惜しいよな ああ、お返事がかかってない。う, うんそして。俺らより、えごくどがあると。ね、上手でしたね。あの、もふくんの。よね、もふくんと、あと、リボンつけてる女の子っぽい。サムネイル見たのかな。ね、なんか見てくれたん。動画を見てくれてるんだもん。あ、そ毎回欠かさず見てるって。ああ。 よいしょ。おはよう。君は昨日、ダチョウの助と蹴り合いの喧嘩をしてたね。ほら。へ、えー、ダチョウの助に蹴られて負けてたね。ダチョウの助、蹴り返したの。そう。珍しい。十四番。俺が。プレイヤーエリアの中で卵を取ってる時にやめてよ。負けたのか。 す、ま、け、あの助の方がね年上だし経験がでもでかさはこっちの方がでかいと思うからいやーでもやっぱりダチョウは経験だと思うよ年の方星…そうそう、ね、だっていろいろ見ててそう思、ね、うよいしょ あ, あ卵は…ああ<笑> 2個目 2個個、目ですねはい、朝は多めだね昨日の朝は2個りに個うんうん。 おはようございます。おはようございます。卵取っといてくれてありがとうございます。ああ。いただきます。<咳>いつも、いつもすいません、ありがとうございます。いただきます。いいよ。 4うじゃないね、四番も見に行かなくちゃ最近、むしゃみで撮るのめんどくさくなって俺も、ぬ、うん、る, るっと行くことがあるよああわー 十分に気をつけて社長が本当に近くにいないことを確かめてから行きましょう。あのさ、うん、グングンくんいるじゃん。グングンって勝手に俺が呼んでるけどさ、あそこ五十、五十三番から。あいつね蹴るよ。あら、じゃあ行為じゃなくて敵位だったんだなんだろうね。社長がグイグイ来る理由がなんかそう攻撃したいなのかあのただ近づきたいなのか。 あのなんだろう手伸ばしてパクパクしてくれるのはあったんだけど、うんうん、俺があのあの首触ったら、うん、足がきた。触るんじゃねえっていうちょっといきなりでりに振るた感じかえー、最近56番もねく、うん、るし ね,、まあ、ねみんなそういう時期なんだもん、ね、そう繁殖期だからしょ普通それが普通だと思うすごい。 あれは誰に踊ってるんだろう。え、メスでしょ。多分。ちゃんとそうなのかな。うん、メスに向けて踊っ て, てるよ。あ大丈夫大丈夫。来にさ。うん、はい。風が強いです。少し飛びました。<笑>昨日あの一人でやってる時はさ、うんうん。メス後ろにいるのにさ、尾に踊ってるわけ。そうそう。これももちろんある。あ。 <笑>あ、ガンムシ。いつもの呼吸。<笑>いやー、大変だ、ね、様子は。踊り続ける。なんで俺は踊ってんだろうって。いや、あれもう踊ってるとき見えないからさ周りを。気づいたらメスはいないみたいな。あ待ってよー。気づいたら別のメスになってたですね。<笑>それもあり得る。いやー、ダチョウの恋の季節ですね。ね。 これはは あ, あ、これはもう受愛成功ってさローブを、うん、言ってない時は未遂なの そうだねいや、なんかサイレントもあるっぽいへーあ、始まる<笑>大体あれ、メスがいたそうだよ ね,、はい、よね<笑>足で行くカバー重いんだから、ちゃんと 解除してあげないと。ぐちゃ。ねえ、メスここちっちゃいんだよ。そう。格差がちょっとかわいそう。うーん。両方小さいよね。そうそうそう。あの子はどっちっていよね。ちょっと羽根が今日はこういうあ、尾羽だ、尾羽が。ちい方かな。 とりああええずね、ねね動画撮っててるしううううううん、うん暑くさおあさおが、はい、おはよいいいそうそうそうここのそそそな、はい、危ねえやつがああのいますうーんもうずっとそうだよね。蹴りを したよ。あ、そっちの危ないか。そう。凶暴な方なの。ほら、切ってみろよ。暴発しないの。あ、でもなんか、へきんな顔してる。はい。おかしいな。<笑>まあ、いいだろあ、足を伸ばしてた今。チョン君はかどじて覚えてそうだと思うよ。うん。 この子たちはみんな優しい。こないだていうかあのひなのさ、うん、解除一人で撮ってもらったやつさ、はいはい、よく撮れたよね。だいぶ映像見られてたけどうまくやってくれた。うんね 全体的にさ、日曜日はさ、餌が残りまくってるからさうん生地量が…軽トラから戻すの方が多いあはっうーん玉堂は…高そう太陽スプラあ、まんまで太ってんなあ、ほら座ったやついるぞ蜂蜂みたいに乗るんだ おうん、ニワオスだね。完全にオスだね。普通の顔してるよね。<笑>うん。ちょっと下バネも脆くなってきた、ね。そ う, そう今日さ、うん、やっててさ、あのなんで外れんだよって顔のあれがあみんな外れんかなと思って。うんうん。やるたびにさ。 みんな全体的に顔がさ小さくなってきてる気がするんだよねそうなのあそう毎度やるでしょあやめた<笑>そうか頭が小さく首が細くなってるとか頭がちっちゃいのか頭が小さいからスルッと見せられるえー、じゃあショーンが顔がでかいわけじゃなくて みんなが小さくなっているそういうことなのかなんかもそんな気もするなんかあのメスまんまで太ったよねそううすごい太りすぎじゃん数いっぱい<笑>全体的にここの子たちあのいい体をしてるんだけど丸々とした悪、まあ、いじゃんあんまり太りすぎると卵も 生まれなくなってしまうそうなのうん痩せすぎももちろん良くないけど<笑>なんかその仕組み的にちょっと飢餓状態にある方が卵を産むんだってへ、えーセトンを残さなくちゃっていうその。ゴキブリじゃん遺伝子わかんない<笑><笑>ゴキブリと同じあゴキブリもそうなんです。ゴキブリは<笑>、うん、あの潰された時にあ死ぬ時に卵を こ, こまでかかなななないいにししてももみんな生物はそうなのかもしれないちょっとぐらい餌が足りないほうがなるほどねだから最近のさゴキブリの倒し方はさなんかコーラスジェットとかあるじゃんうん、うん、ああ卵撒き散らさないでくださいなそうそうそ う, そうなるほど<笑>風が強いな今日ははい、はい、音声にもきっと影響してる気がするよ風が強いね寒いね、はい 卵の見回りはおしま い, です、はいいし。はい、ということで、卵の見回り、四月の二十四日でした。<笑>皆さん、さようなら。